私は狂った狂犬ですチップスが欲しい私は狂信的で口から泡が出てきた私はとても怖い狂犬を泡立てています狂犬病狂犬おい動いているぞ後ろだ分かってますよすぐ後ろにいるんですよね捕まえたぞ下がれいやいやいやいやいやいやいやおお。これを持ってて 歩いて行け。歩いて行け。どうしたのハンクか順調なのか街に戻れ。それが制御下だ。攻撃を受けている。仕事をしているハンク。ベイリーやめろ。何をしてるんだ気をつけろ。 うわあうわあうわあ。じっとしてろ。じっとしてろ。うわあ、キモい。いいね。ゲームが終わった。気持ち悪い。